平野紫仕様、黒崎、最後のテロップが意味深すぎて胸ツ、綺麗な完結ぶりに簡単、ネタバレあり。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。最終話で黒崎が対決したのは、親のあだの一人である北条金と佐々木倉之介。 表向きは日本最大手のメガバンクの執行役員として、精錬潔白な人間を装っている白鷺だ。ここからはネタバレありで最終話のラストシーンを考察したい。近くネタバレあり、6年後の平野様と黒島結奈は、北条の不正の証拠をつかみ、見事に北条を騙して撃破した黒崎。黒崎は、賢治を目指すヒロイン吉川つらら。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 でも、もしも、そんな未来があるとしたら、俺が一緒に行きたいと願うのは、吉川つららだと思う。普段はあまり本音を見せず、クールな黒崎が、もはやプロポーズのきなのではないかと思える、俺が一緒に行きたいと願うのは、吉川つらら、なんて言葉を綴っていたことに驚く。 それだけ黒崎がツララという人間を信頼し受け入れているということの証拠であり、恋愛感情を超越した深い愛がそこにはあるのだと感じられる手紙だった。そして、ラストシーンは6年後、検事となったツララと帰国していた黒崎が横断歩道ですれ違う。しかし、お互いに気づきながらも振り返るタイミングがずれてしまい。 そのまま会話も交わさぬまま去っていき終幕。手紙で一緒に行きたいと願う、とまで書いていたわけだから、セオリー通りならきちんと二人を再会させるところだろうが、それを逆手にとって、あえてすれ違うだけにするという粋な演出。再会イコール感動という安直な手法に頼らず裏切ってくるあたりに作り手側の教授が見えてよかった。四角最後のテロップ。 黒崎の旅は続く、の新意考察。最後に表示されたテロップも意味深で引き付けられた。黒崎の旅は続く。このテロップ、普通なら続編を示唆していると捉えるところだが、本作においては事情がかなり異なる。前述した通り、ラストシーンが綺麗に完結していたため、 これが本当に続編ドラマや続編映画化のフラグだとしたらげんなりしたところだろう。しかし、メタ的に考えると、平野主演で本作の続編が作られる可能性はほぼない。ご存知の通り、平野は2023年5月22日にキング、リンチェから脱退しジャニーズ事務所を退除することが発表されているアーテイル。 これまでの先輩やメジャニーにたちの現状を鑑みれば、地上並みテレビに出演するだけでもなかなかの壁があることがわかるし、ましてやジャニーズが撮ってきた主演ドラマの続編が退場後に制作されるというのは現実的ではないからだ。そんなバックボーンを踏まえて、テロップの意味を考えると、少なくとも商業主義の続編フラグではないことがわかる。 制作人は続編が作れないことを承知の上で、ドラマだけで一つの作品としてきちんと完結させたわけである。それでも、なお、黒崎の旅は続く、という言葉で締めたのは、劇中の黒崎隆史郎というキャラクターの人生に敬意を表し、平野潮という一人の人間の未来へレールを送ったのだと取れないだろうか。